怒りを禁じ得ませんね。どうも、政治いろいろの学部です。人の死というものに対してさえも、礼節を守るということができないと言わざるを得ません。中央日報の記事を引用します。1日、創設家出身で、 日本の極右政治家の代名詞と呼ばれた石原慎太郎元東京都知事が死去したと共同通信が報じた。89歳。神戸で生まれた石原氏は、1956年に一橋大学在学中に書いた小説、太陽の季節で日本文壇の長寿として浮上した。太陽族という流行語も生んだ。 執筆活動をしていた中、自民党所属として68年の参議院選挙に出馬当選して政界に進出。4年後に衆議院議員に転身して通算休選の貫禄を築いた。その後、日本の極右勢力を代弁する政治家として有名になり、環境庁長官や運輸大臣などを歴任し、自民党の 反派閥政策集団、政欄会の中心となって活躍した。しかし、89年に自民党総裁選挙に出たが敗れ、95年に衆議院議員を辞職した。石原氏は99年に東京都知事に当選し、13年余り在任した。在任中には、人種性差別的発言や日本の再武装など、 保守層をを刺激する論理を主張し日本の保守右翼化を主導したという批判も受けた。北朝鮮のミサイル発射などで対北朝鮮強硬論が盛んだった時は日本の核武装を促す極端な主張も躊躇しなかった。東京都知事在任中に五輪誘致活動を推進し2012年4月、訪米中に東京都としての 尖閣列島購入の意向を明らかにし日中の対立が激化する糸口を提供した。2012年10月の4期任期中、突然知事を辞職し、同年11月に新党、太陽の党を結成し、当時大阪市長だった日本維新の会の橋本徹代表と手を取り、衆議院選挙で国政に復帰した。 しかし、2年後の2014年12月、衆議院選挙に比例代表として出馬するも落選し、政界を退いた。韓国に対しても数多くの盲言を発した。2013年6月、東京で行った街頭演説で、慰安婦を圧戦したのは商人だが、国家が圧戦したと言ったのが河野談話と主張し、 2014年3月の記者会見では、日本の朝鮮植民地化が自衛のためだったと主張した。政界引退後は執筆と講演活動を旺盛に続けた。生前、自身が批判していた田中角栄元首相の生涯を一人称で起立した小説、天才を発表し、2016年のベストセラーになった。 とのことですこの記事の題名は、日本の極右、盲言製造機、石原慎太郎、元東京都知事死去となっています。韓国にとっては脅威の象徴だったのかもしれませんし、色々と物議を醸したかもしれませんが、個人まで盲言製造機などと貶めるようなことを言う必要がどこにあるのでしょうか 日本に対しては何をしてもいい。日本人には何を言ってもいいと思っているということも垣間見えますね。個人を敬うという気持ちを持つことすらない。こういう記事を書く中央日報に対して怒りを禁じ得ません。石原慎太郎氏については確かに賛否両論があるとは思います。石原慎太郎氏は一橋大学在学中の 1956年、太陽の季節で芥川賞を受賞しています。また、日本の名俳優の一人である、う石原裕二郎氏の暗義としてあまりにも有名です。1968年に政治家に転じ、参議院議員となった後は、福田赳雄内閣で環境庁長官、竹下内閣で運輸大臣を歴任します。 1989年には、日米貿易摩擦の真っただ中、ソニーの会長である森田昭義と共同で、ノ、NO、ーと言える日本というエッセイを出版します。かなりセンセーショナルな内容であり、ある意味で一世を風靡した本と言ってもいいでしょう。このエッセイが出版された1989年というのは、ある意味において、戦後 GHQ が主導してきた、 日本の自虐士官が最高潮に達していた時期と言ってもいいのではないでしょうか。1989年というのは実は冷戦が終わった年でもあるのです。1989年12月、地中海のマルタ島で旧ソ連のゴルバチョフ職長とアメリカのブッシュ大統領が会談、冷戦の終結を宣言しています。 この後、1990年代に入り、日本において、日中戦争や太平洋戦争を再評価する流れが現れ、新しい歴史教科書を作る会などの活動が活発化しています。ノーと言える日本は、そのような時代に、日本を自立せよと訴えたわけです。石原慎太郎氏はこの著書の中で、日米安保に頼らず、自衛する道を探せと、 述べているとも言われています。評価が分かれるところはあるかもしれませんが、石原慎太郎氏の言動によって、日本が自立ということを考え出したということは言えるのではないでしょうか。1999年には、東京都知事選に立候補、有力候補がひしめく中で初当選します。その後も2003年には、 都知事選史上最高の得票率で再選。2007年も当選を果たし参戦しています。都知事時代には様々な制度を導入しています。ディーゼル車の規制を行い、東京の空をきれいにしたというのも石原慎太郎氏の功績と言っていいかもしれません。因果関係が明確に成立しているわけではありませんが、 少なくとも東京では中国や韓国のように PM2.5 問題が大きく問題視されることはありません。不法移民対策として歌舞伎町浄化作戦を指揮したのも石原都政です。これ以降歌舞伎町は目に見えて浄化されたと言っていいでしょう。2012年には中国が虎視眈々と狙っている尖閣諸島を 都が購入すると発表。これに賛同する人々から都への寄付金は15億円に上ったと言われています。当時は民主党政権であり、戦国三八事件でも知られるように、中国、韓国に対して全くの弱気、完全なる弱腰外交を展開していました。いや、弱腰外交ではなく、積極的に日本を売り飛ばす。 バ国外交と言っていいかもしれません。石原慎太郎氏の発言に慌てた民主党政権は、野田佳彦首相が国有化を決断、日本政府が購入することを閣議決定します。中国側はこれを日中関係悪化の原因となったと言っていますが、思い違いもはなしいでしょう。日本固有の領土である尖閣諸島に、 侵略を仕掛けてきたのは中国であり中国がそのような暴挙をしなければ、圧力など生まれなかったのかもしれないのですから。もちろん、新銀行東京など、明らかな失勢というのもありました。ですが、都知事という地方行政の長でありながら、国政にも気を配っていたという、軽意な政治家であったことは間違いありません。中央日報は、 茂言製造機と無礼千番な言葉を言っていますが、逆に石原慎太郎氏のどの発言が茂言なのか、一つ一つ説明してほしいですね。賛否両論あるのはわかりますが、それでもやはり、欠出した政治家であることには変わりありません。決して中央日報のような茂言製造機などではなく、日本という国を愛し、 愛するがゆえの厳しい提言も多々あった方ではないかと思います。中央日報のような学識も品格もない新聞の盲言など放っておいて、まずは石原慎太郎氏のご冥福をお祈りすることにしましょう。我々日本人は人の死を悼むという人として最低限の礼節を持っている民族ですから、謹んで、 石原慎太郎氏のご冥福をお祈りいたします。